文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。男性芸能人部門の第4位はこちら。初公開日、2022年11月5日、10月16日、福岡のマリンメッセで行われた、キングプリンス ARINA ツアー2022チルダメイドインのコンサート。振り替え公演を除くとツアーの最終日だったこの公演では、ダブルアンコールで、君がいる世界を披露。 歌い終わった後にカメラが一人一人を抜いたが、平野ノ仕25が流していた涙に会場が湧いていた。この日は違和感を抱いたファンが多かったと思います。歌い終わった後に平野くんが泣いていましたし、いつもコンサートの終わりに平野くんは決まって死ぬなよって挨拶をするんです。それがこの日は元気でねって言葉に変わっていました。だから対処報道を見て、そういうことだったんだ、って納得しました。 コンサート会場にいたファン。11月4日、キングプリンスの平野志洋、神宮寺裕太25、岸優太27が来年5月22日でグループを脱退することがファンクラブサイトで発表された。3名はグループ脱退以降、順次退所の予定だ。3人はこの選択について、ファンクラブサイトにアップされた約20分間の動画でこのように語っている。ファンに向けた。 脱退動画で語ったこと、わがままなことを言っていることは、十分理解しております。せっかくここまでやってきた、キング、アンド、プリンスのメンバーというポジションを自ら辞めるなんて、ほとんどの方々に理解されないと思っております。自分が進みたい道でこれからきちんと頑張って、いつか皆さんに理解してもらえるよう頑張っていきます。活動を終了した後は、まだ具体的には決まっていないですが、 海外に関わる仕事をしてみたいですし、いろいろな挑戦をしてみたいです。いつか皆さんに良い報告ができるよう、頑張りたいと思ってます。岸コメント抜粋。まず突然の報告をしてしまい、たくさんの方を驚かせてしまって、本当に申し訳ございません。僕派ですね。デビュー当時からジャニーさんとしてた夢、そしてジャニーさんとしてた約束、そしてファンの皆さんとしていた約束。 海外で活躍できるグループになることを目指して頑張ってきましたが、メンバーそれぞれが年を重ねて、それぞれが経験を積んで、活動方針に違いが出てきました。中略、今回、このような決断には至りましたが、僕はメンバーそれぞれが選ぶ道も尊重しています。それぞれが進む道を温かく見守ってもらえたら嬉しいです。平野コメント抜粋。僕は、キング、アンド、プリンスとして、 海外に進出することが僕自身と、ジャニーさんとそして応援してくださってるファンの皆様の大切な夢の一つでありました。その夢を追い続けるために活動をしてきましたが、活動をしていく中で海外進出のことだけではなく、活動方針の考えが変わっていきました。また、自分勝手な考えではあるのですが、これから先メンバーが一人でも対処するという話が出たときに、 自分も対処させていただくということを自分の中で本当に勝手ながら自分の中でそう決めていました。これらのいろんな理由が重なり今回このような決断をいたしました。神宮寺コメント抜粋。降って湧いたようなジャニーズ若手ホープラの突然の対処発表。メンバー間の方向性の違いはいつから距離を広げていたのだろうか。キングプリンスと同期のジャニーズジュニアは ジュニア時代の彼らをこう振り返る。もともとキンプリのメンバーは仲が良かったんです。というのも、ジュニアの頃から仕事やレッスンで遅くなる日は決まって、ジャニーさんのマンションに一緒に泊まっていて、メンバー兼友達という感じ。ジャニーさんとの仲も良くて、ことあるごとに相談をしていました。2015年頃、確か舞台、ジャニーズ銀座だったと思うのですが、公演終了後、公演を勘に来ていたジャニーさんに、どこが良かった どこがダメだったと聞きに行っていたくらい、ジャニーさんを中心にして、グループのまとまりはすごく良かった。メンバー兼友達のキンプリが失ったもの、ジャニー北川氏はキングプリンスに英才教育を施した。舞台やコンサートでの見せ方を自ら教え、海外での舞台観劇などに連れて行った。しかし、2019年7月、ジャニー氏が逝去。大きな指針を失ったキングプリンスは、 それ以降、複雑な思いでいたようだ。ジャニーさんが亡くなっても、メンバーの思いとしては、ジャニーさんが産みの親で、育ての親。そもそもキンプリ結成は、なかなかデビューできない状態に悩んだメンバーらがジャニーさんに直談判をして叶ったんです。だから彼らからすると、ジャニーズ事務所は、自分たちを認めてくれなかった組織なんですよね。でもデビューしたら、ジャニーズ事務所は、世界のキンプリにすると言い始めた。 平野や騎士あたりは現金だなと思ったんじゃないかな。楽屋でジュリーさんのことを罵ることもありましたから、当然、ジュリーとキング、プリンスの下ちない関係は続いたという。2020年頃、ジュリーさんが宣伝部にいた A さんをキンプリのマネジャーに任命しました。A さんはジュリーさんの手足のような存在ですから、監視の目を増やしたかったんだと思います。しかし、これにメンバーらは反発。 マネージャーを変えるように事務所側に訴えたこともあります。ただし A さんが外れることはなく、現在はキンプリのチーフマネを務めています。当然。それでもキングプリンスの活動は順調だった。2022年には長瀬角23、や橋山23、神宮寺の主演ドラマが決まり、2023年には騎士も主演を務めることになった。メンバー全員が主演俳優となったのだ。 それ以外にも平野と岸を中心にバラエティ番組への出演が増え、ファンだけでなくお茶の間にも彼らの名が浸透し始めていた。しかし、グループ内では小さな異変が起き始めてもいた。ちょうど1年前くらいですかね、ジュリーさんとキンプリの溝がさらに深くなってきたんです。平野も岸も、ジャニーさんの意志でもある海外公演の実現に凍っていましたが、個人スケジュールがパンパンでその日程が取れる状態ではなく、 強い不満を抱えていました。事務所スタッフからも、平野が愚ちっているという話はよく聞いていました。当然、ファンクラブで公開された動画でも平野、騎士は海外進出についての交流をこのように語っている。デビュー当時から海外で活躍できるグループを目指してここまでやってきました。ドラマや舞台、バラエティなどに出させていただきながら、海外に通用するスキルを身につけることを同時にやる気要素が自分にはなく。 だんだんと夢と目標に、自分の実力の差とギャップを感じるようになっていきました。そして、海外で活躍できるグループになるためには、今のままでは到底無理だと感じるようになっていきました。岸コメント抜粋。改めて自分の年齢と向き合った時に、海外で活躍できるグループを目指すというのは、そこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で全力で取り組んだとしても、もう遅いなと感じてしまい、目標を失い。 今回の決断に至りました。平野コメント抜粋。時期を同じくして、仲が良かった、はずのメンバー間にも徐々に歪みが生じ始めたという。最初に険悪なから気になったのは平野と長瀬だ。平野と長瀬に生まれた、溝、ついていけない。平野はかなりストイックなんです。コンサートでも全員のダンスがひたっと揃わないと許せないタイプ。コンサートの前には事務所関係なしに自分でスタジオを借りて、 メンバーらに声をかけて自主的にレッスンを行っていました。当初はそれでも問題なかったようですが、次第に長瀬が、ついていけないと愚痴をこぼすようになっていきました。長瀬も個人仕事が増えてきた時期だったので、実際大変だったとは思います。ジャニーズ事務所関係者。別のジャニーズ事務所関係者はこう明かす。長瀬は関ジャニの大倉や関西ジャニーズジ j え a グループの正門よしの付けで、ジュリーさんと食事に行くこともありました。9月25日に最終回を迎えたドラマ、新・信長コークラス名称、日本テレビ系の主演を任されたのは、そんな、根回しがうまくいったんだと思います。いいドラマ仕事を取るには、まずジュリーさんの目に留まらなくてはいけませんからね。ただ一方で、平野や岸かしたらすると、そんな長瀬が、こびていると見えていたようです。 ジャニー氏の意志を継いで、あくまで海外進出にこだわった3人と、国内での活動に光を見出し始めていた2人。両者の思いが交わることはなく、別々の道を進むことになったというわけだ。滝沢秀明氏も退所し、ジャニーチルドレンが次々に去っていくジャニーズ事務所。今後、どこへ向かっていくのだろうか。2022年、男性芸能人部門、ベスト5、結果一覧、1位、脳出血で倒れ、 医者から、生きる確率は 20% と、100キロゲーのダイエットから5年。和歌山に暮らす安田大サーカスヒロ、45、の現在。2位、タッキー大社キンプリ3人脱退の真相。滝沢くんの育てたジュニアをジュリンさんが使いたがらない、対象を考えるタレントが急増。3位、借金約10億円。毎月返済700万円。仕事は減り、親友に騙され、通販番組へ。 生島さん、テレビで全然見ないね。どん底で救ってくれたのは、あのマルチタレントだった。4位、金プリ脱退劇。1年前から平野潮、25、と長瀬角、23、に溝が、金プリ同期ジュニアが明かすメンバー間の、本当の距離感、ジュリーさんにこびているように見えた。5位、娘はアイドルの芹沢モア、16、元 EE ジャンプ後藤幸、36、が語る。 親子関係を発表した舞台裏。親子